ははい、いいおはようごござざまます。す。ラスカルでございます、えー、本日の動画はですね、えー、引き続き沖縄の動画となっておりまして、まあ、沖縄といったらねいろいろジャンクなものが食べたいなということでですね、えー、僕のね、えー、よくお世話になっている夢を語り沖縄さんでオーナーを以前やられていた ダンさんからね、えー、お店をご紹介いただきまして国際通りから、えー、車で15分ぐらいかなのお店、えー、マーベリックさんというハンバーガー屋さんにね向かっておりますでもねオープンの時間なので早速ねお店の方に伺って食べていこうと思っておりますのでまたお会いしましょう はい。ということでね、えー、例えば店内の方に入ってまいりました。こちらのお店なんですけど、メニュー数がね、めちゃめちゃ多いんですよ。今回はね、まあ、オーナーさんおすすめのメニューや、人気のメニューをね、6品、プラス、サイドメニューを注文させていただきました。で、もうすでにね、調理の方はしていただいておりますので、えー、メニューがね、到着するまでもう少々待ちたいと思います。 はいてことでねえー、ただいまメニューの方到着いたしましたこれがね、えー、今回頼みました合計6種類でございますひとまずね、あったかいうちに食べちゃいたいと思いますので早速ね、いただきますまずね、と品目こちらメニュー表の一番もう目立ったね、感じの看板メニューでございますねでしょハーフパウンドというメニューでございますパティ1枚だけで 240g いわゆるね、ハーフパウンドの 重量が入ったもう極厚のねハンバーガーでございますよっおー見えますこんな感じでございますねいいフワスソじゃいただきますあうまっ、うん、うまっうん いやマジでうまいな<笑>パティがね結構粗挽きなんでもうね肉肉しさ全開マジでねステーキ食ってるみたい<笑>うん結構な重量なんだけど一瞬でなくなっちゃううん 完食でございます続いてね2品目こちらでございますアボカドベーコンチーズバーガーでございますこれもね具材こぼれそうなんでこれに任せていただきますえますううわちょっと見えますこれねアボカドにこれベーコンでチーズにパティとで下にお野菜も入っておりますねいただきます う, まっうんやっぱりねお野菜も多いんで最初のバーガーはかなりジャンクだったんだけどこれは何かねさっぱりしてますねうんやべえな何個でも食えちゃうな ですけどこの自家製のチキンナゲットがマジでうまい、うん、そしたら次ねちょっとこれ気になってたやつこちらがねマカロニチーズバーガーでございますが具材がねすごいのよ<笑>マカロニチーズといえばねもうアメリカンなイメージなんで沖縄らしいね一品だなと思ってこれはね注文させていただきましたいやこれ食べてみよう いただきます。うん。うん、まっマカロニチーズうめえ。うん。うん。うん、まっ。とよ豪華にいただきます。 うんうんま、チェダーとは違った感じなんか不思議とねチェダーよりもジャンクに感じる。 固体に関しては間違いなく、ね、これが1位です。いやー、ジャンプだね。うん。うん、ま。うん。はい。 そしたら続いてねこちらいっちゃいましょうかこちらがモッツァレラブルーチーズバーガーでございますもうめちゃめちゃねチーズがメインの一品ですねその前にフライドポテト、うん、うまさすがにねこれは巻きましょうしょこんな感じでねもうチーズダクダクでめちゃめちゃうまそういただきます のの独特の香り苦手な方もね結構いらっしゃるとは思うんですけど好きな人にはたまんないねうん、うん、これとお酒飲みたい。 めっちゃうめうんうんうんうんうんうんうこうで、5品目よいしょこんらんでん、ねチチーーね、うんうんうんうんうんうチうんうんうーうんうんうんうんうんもんうんうんうんうんうでもその前にね、僕このオニオンんング目がないんですよ、うん うわっすごいこれ見えますこのもうあふれ出るチリミートマジでうまそう<笑>いただきます、うん、あっいいね ま、たね、これ中にハラピーニョ入ってて、ね、ピリッとした辛みがねアクセントでちょうどいいうまっいやこれ全部うまいまあもちろんね一品一品出来たてを食べて、まあ、バンズとかパティとかね出来たてが一番うまいんだけどこれだけねいろいろ食べて時間が空いててもパティ自体ねこう冷めてきても全然硬くならないので、ね、それがね不思議 う、mm. ま、mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. そしたらこれラストですねこちらラストのメニューがねブラックチェリークリームチーズでございます、まあ、ほんのりね甘いってことなんでラストねデザートにこちらも注文しておきましたいやもう待ってないんだよなこれいやーやっぱりね甘じょっぱいは正義なんで<笑>見えますかねこあふ、ね、れんばかりのブラックチェリーにここ上に乗ってるねクリームチーズと絶対うまい組み合わせなんでいただきます うん、まうん、最後にこれ頼んどいてよかったわ<笑>うまいなこれ、うん、なんかこうやってさバーガーとかジャンクなものを食べてると沖縄だなっていう感じがして嬉しくなっちゃうね<笑> そしたらこれがね最後の一口でございます。